えー、っと、ゆかりさんのデザインを、このね概要欄に書いてある、コンノ先生っていうね、のびのび TRPG とかドラノベの挿絵とかね、書いたりしてるイラストレーターさんにお願いして、で、なんかこう、デザインしてもらいまして、キリンなので、あの、鱗がね、タイツにあるんです<笑>。 タイツのデザイン可愛いでしょう私があんまり露出をするのが好きではないので、あの、露出は控えめにということで、足とかも、なんかできるだけ出ないデザインで考えていただきましたので、タイツになります。でもなんかこう、すごいよね。可愛い。<笑> なんていうか、胸元とかもしっかりね、こうやって覆われたね、お洋服にしていただきました。<笑>あんまり、なんかこう、見えない。安全、安心安全のね、防御力。<笑>で、お次、こんな感じで、お耳を、<笑>お耳が可愛いです。<笑>お耳が可愛いでございます。このお耳は両側についておりますのでね、 ちょっと隠れすぎたな。<笑>耳ピコピコするの。かわいいでしょ。それから次どこ見せようかな。まあ、いいや。はい。おおおこんなところにリボンがついてるぞ。あいまいまで頑張りました。絵柄も和風でめっちゃいいよね。わかる。めっちゃいいよね。もうなんか、天才だよね。あの、すごく、すごくかわいいです。<笑> 動いてるの可愛いでしょでね、まあ、尻尾はちょっとだけ動いてるんだよ。そういえば。そういえば、あんまり、皆さん気づかないかもしれないけど、実は尻尾がちょっとだけ動いてる。<笑>自分でモデリングしました。まず、笑顔がね、できるようになりましたね。とか、ウィンクもね、できた。なんか、何が、何が原因だったかわかんないけど、ウィンクもできました。 目めっちゃ見てほしい。ほら。わかるプルプル度合いがま、ました。<笑>動くんでしょ素晴らしい。マジでデザイン最高。そうでしょそうでしょ<笑>デザインは本当に最高。本当に可愛くて、だから、この可愛さを損なわないようにしなきゃって思って、マジで頑張りました。言われなければマデリング素人とは気づかない。よかった。襟の鈴もしっかり、 しっかり動きます。こんな顔もできる。<笑>ほっぺぷく。ゆかりさん 2.0 は手を振ることができません。みんなごめんね。手振れないんだ。え、マジでさ、ちょっとモデリングがさ、自分だから、なんだろうって、ずっとさ、私は見てるからさ、なんかみんながさ、見たいゆかりさん。 レベルのさ、モデリングができてるかどうかがとてもとても心配で、とてもとても心配だったので、概要欄でお願いしてしまうぐらいにはね、結構、心配が、心配が大きかった。そう、まばたきと耳の動きシンクロしてるの。かわいかろかわいかろすごいありがとう 嬉しい。耳ぴょこ可愛いいでしょ。耳マジでこだわった。こう動きがね、こう不自然じゃないと自負しております。お耳。あの、笑った時に左目かな左目の方が細くなるね。なんか、私笑う時の癖で左目が細いらしい。なんかね、笑った時にね、笑いの癖が。 癖があるけど、これはこれでゆかりさんかなって思って、あえてモデルの方で修正するみたいなのはやめました。それはそれでね、ゆかりさんの味なのかなと思うので、こんな感じなの。全身像見える全部映ってるでね、まだ実は、これで終わりだと思ったでしょみんな。<笑>ここで皆さんに大切なお知らせがあります。 <笑>もう少し、もう少し<笑>、もう少しだけね、お披露目できることがあります<笑>。ということで、ちょっとね、ここまで見ていてくれたみんなに、まだもう少し見せれるものがあるから見せていこうと思います<笑>。行きます。はい。雲が出る<笑>。でもね、ゆかりさんの魔法の力を持ってすれば、このね、 雲はね、出したり消したりできる。で、ちなみにこの雲で飛べる。まあ、飛べないんだけど、飛べます。<笑>みんなに見せることはできないけど、この雲で、ゆかりさんは飛ぶことができます。空を。殺生を好まないんだよね。あんまりね。ほら、草花も踏んだらかわいそうでしょ。だから、あんまり地を歩かないのよ。私はね、仁気のある、なんか、世を治める人をね、探していたけど、あんまりあの、 あんまりにも世の中の人類が愚かすぎて<笑>、あまり、なんていうか、人のある指導者が見つからなかったので、ゆかりさんがゆかり帝国を築き、ゆかり帝国を治めている。だからゆかり帝国は素晴らしい世界なのであるです。<笑>でね、実はみんな、雲だけじゃないんだわ<笑>。雲だけじゃない。まだ、まだいけるゆかりさんの可愛いところ。 みんな見たいでしょよし。じゃあ行くか。わかるちょっと控えめすぎたから。ちょっと控えめすぎるかな。どうですかほっぺが。照れ、照れることができます、ゆかりさん。<笑>照れることができます。照れちゃん、てれちゃん。あから顔でプクかなるほどね。待って、照れながらプクいけるのかな <笑>ミスって、ミスって変な音しちゃったけど入ったかな今。大丈夫だったかな<笑>でね、ここからさらにもう少しだけ行きます。よし、えー、っと、行きます。ハート。<笑>ハートができます。ハートができました。今、皆さん見逃しませんでしたか 不幸な事故があって一生懸命作ったんだけどこのぐらいのね出来しかできなかったんだけどお手手をどうしても動かしたくてハートができます<笑>一から勉強してここまで作れるようになったの本気ですごいありがとう手は触れないんだけどハートはできますいや気のせいですよまさかまさかまだねゆかりさんがまだできることがあるなんてそんなあるんですよだけどね悲しいことにねでもさっき見せちゃったからもう見せるけど もうこれで最後なんですけど、これで最後ですよ。行きますよ、みんな。<笑>ショックだよね、なんかさ、なんだっけ、なんだっけ、ロ, ロッキーなサインだっていう話を聞きまして、これが。作ってたんよ。<笑>最初これ、最初これ作ってたんよ。あ、てか手ね。最初この手できるようにしてたんだけど、<笑> 5、6時間かけて、 こうやってね、できるようにしたの。ピースの代わりにね、こんな感じにしてたんだけどね。メイロックサインというものらしくてですね。なんかちょっと、違うらしいということで、5、6時間かけたにもかかわらず、このポーズは、本日の配信にて、お蔵入りになります。<笑>マジショック。ゲーム画面も見せ て, ていいゲーム画面も、 作ったから見てほしい。からさ。あれなんだ変わったもう。あ、変わった。ゆかりさんめっちゃ切れてるな。これゲーム画面です。<笑>はい。これはゲーム画面だから。戻ろう。あれあ、いたいた。<笑>ゆかりさん行方不明になりがち。そう、向こうの画面もこだわりがすごい。でね。 みんなね、気づいてないと思うから、教えてあげようかと思いますけれども。あ、そうそうそ う, そう、今言おうとしたの。時計になってるの、<笑>作りました。<笑>アナログ時計をね、配信画面に載せようかなと思って、作りました。<笑>